はいはい目向、まあ、いてて、まあ、結構水平いはい VCP の長ですコまちゃんです、えー、ジャイル効果第3弾ということで前回に引き続いて、ね、このコマ使いますでまあ別に1はどうでもいいんですけどちょっと片方に片側出せる方がいいかなって思、はいますであとはただのこれ紐です紐はい紐をこれですね そう一応手芸用の紐なんだけど、まあ、何でもいいです、はい、紐を、まあ、これあらかじめ結んであるんですけどただここに巻きつけて2回くらい結んで、まあ、なんていうの結びつけるだけっていう、まあ、今回はねたまたま用意してあるだけなのど。あとはこれちょっと本来は吊るすんですけど今ちょっと持ってもらって立ってもらった方がいいかなわ、はい、かりましたで今これ通常回ってない状態だとこういうふうに下に垂れちゃうんですね 重力に従ってただ回した状態で手を離すとゆっくり落ちるっていう軸が水平で固定されるっていうのもジャイロですねこれもう一回くらいきれいに上向きにするともうちょっと水平っぽくなるかななるほど結構水平でしょうはい詳しいのは今回省略なんでわかりました1回くらいはい、はい 目まあ、眠いてて結構水 平,、まあ、水平の運動が維持されるのもジャイロ効果だよっていう話です、まあ、ゆっくり落ちるのもこれジャイロ効果のおかげでなってるということです、はいはい、なるほど以上以 上, 以上です